ここんんんにちははばどうもケケピーです前回の動画の内容をざっくり説明するとこの氷山バイオームを雪ブロックとエンドロッドで巻きつぶしをしているということとエンドロッドの材料であるブレイズパウダーをゲットするためにブレイズトラップを作りましたということあとこの下に海底神殿があるので水抜きを始めたという内容でした今回はその続きで 海底神殿の水抜きをやっていこうと思います地味な動画になりそうだなそうですね前回も言いましたが砂を敷き詰めて水抜きをやろうと思っていますただひたすらに砂を設置したり削ったりをするだけの動画になっております前回から少しだけ水抜きをしましたその続きをやっていこうと思いますどうやら入り口と反対側から水抜きをしていたようです 最上階のあたりまでできましたが入り口側の方が広いようなのでまだまだ先は長いですねではやっていきましょうこの時点ではピストンを使って砂を設置していますしばらくやってから気づいたんですがそれほど早くないんですよね他の方の動画を見てみるともっと早いような気がします版版とジャで違ったりするのかな連打しているんですが。 これ以上は早く な, らないですそれにカイロを組むのが地味に面倒なんですこんな感じでたまにアイテム化するんですよねしばらくはこの方法でやっていましたが途中からやめましたまだ半分もいってないですがとうとう砂がなくなってしまいましたラージチェスト8個分も集めたんですがねなので 水抜きが終わったところの砂を回収していこうと思います。効率後のシャベルを使っています。効率後のシャベルだとサクサク砂を掘れるので楽しいですね。音も心地よくて好きです。 エルダーガーディアンの呪いが結構厄介ですしばらくしてからですがこの回収の仕方もかなり効率が悪いということに気づきました 砂が集まったので砂の敷き詰め作業に戻ります砂の敷き詰めは結局手動でやることにしました多分もっと効率のいい方法があると思います ピでやるのとどっちが早いかなビストンの回路は簡単なのですぐに作れますが何回も繰り返していくうちにだんだん煩わしくなってきましたストレスが少ないのは手動だと思います長時間の作業だからストレスがより少ない方が精神衛生上はいいかもね ンンダーマントラックでシャベルの耐久値を回復しています耐久酸もつけているんですが結構すぐに蹴ってきますこの作業も地味に大変ですダイヤシャベルをあと何本か欲しいですがブランチマイニングをあまりやっていないのでダイヤは結構貴重なんですなのでこれ1本で作業しています 海底神殿の頂上付近が見えてきました少しでも変化が出てくると嬉しいシーランタンを取りたい衝動に駆られますがなるべく壊さず残しておこうと思いますあっ外側の壁を壊しちゃった勢い余って壁まで壊してしまうので要注意ですね 飽きてきたので砂回収の方法を模索してみました。ピストンでレールを押して、レールの上に落ちてくる砂をアイテム化するという方法です。こんなことをしなくても、松明とかで砂をアイテム化できるのですが、呪いがかかっているので、ちょっとタイミングが難しくて断念しました。この方法だとタイミングのことを考えることもなく砂の回収ができます。一気に砂が落ちてアイテム化するのも気持ちいいね。 そうですね、あとシャベルの耐久値があまり減らないのもいいですさっきの方法よりかは効率がいいかな 作業を進めてこんな感じになりました。少しずつ海底神殿が見えてきましたね。ですが、ちょっとした問題が発生しました。何やら装飾の一部らしきブロックが見えます。ここまでピストンとレールで砂回収をやっていましたが、こういうデコボコがあるとその方法では難しいです。で、どうするの手彫りします。結局そうなるのね。ですが、 ピストンとレールの方法も設置するのが面んどうだなと思い始めていた頃なのでこのやり方に切り替えたほうが気分的には楽ですそれにサクサク掘れるので気持ちいいですシャベルの耐久値が減ってしまうけどねそうですね効率的にはどっちがいいのかな気分的に楽なのは手ぼりなのでこれ以降は手ぼりで作業します砂の敷き詰めも回収も手作業か大変だな。 まあ地道にやっていきましょうこの装飾の間のところが水抜きできていないですねそういえば話がそれますが。 現実の世界でも水抜きをやったんですえ、どういうことトイレの水抜きをしましたははあ。トイレの中に水が溜まっていますよねその水を抜きましたなんでトイレの底の汚れが気になってブラシでゴシゴシこすっても全然落ちない赤い斑点があったんですそれをどうにかして落とせないかな、と思ってどうやったのこういうやつを使うの い, いえ、それは使っていません。ラバーカップって言うらしいですね。持っていないので、トイレ用のこういう感じのブラシを使いました。奥の穴に水を押し込むようにゴボゴボやっていると、徐々に水位が下がってきます。完全にはなくならないですが、最終的には水位が2センチくらいになります。その状態でクレンザーを入れてブラシでゴシゴシしたら落ちました。へ、え、ぇ、ー っていいか、何の話、マイクラと関係ないんだけどあっはっはっすみません水抜きつながりで喋りたくなったんですマイクラの話に戻りまして今プレイしているバージョンは 1.6 ですが 1.7 も来ていましたね次の 1.8 がいろいろ変わるらしいですすごく楽しみですちょっと、途中経過を見てみましょううーん、半分くらい行ったかなまだかな 3分の1くらいは行ってると思うんだけど海底神殿に雪が積もってるあまり見ない光景だな白クマもいるしでは引き続きやっていきましょう今回でマイクラ動画の投稿は17回目になるんですが未だに撮影は慣れてないですこの水抜き作業を無駄に全部撮影しました時間が出来た時に少しずつ作業をして その作業を全部撮影して残しています期間で言うと約1ヶ月ほどかかってしまいました動画の時間を合計すると21時間45分でしたこの変わり映えしない絵をね本当に無駄だなそうですねというわけでこんな感じで海底神殿の外側だけ水抜きができました エルダーガーディアンが2体見えますね。入口側から見るとこんな感じです。あれ、あそこにも2体いますね。うーん、確か、エルダーガーディアンは3体のはず。先ほどの2体と合わせて、少なくとも4体はいますね。どういうことでしょうか。近い場所に2体ずついるっていうことは、3体のエルダーガーディアンがそれぞれ2倍になっているかもね。 ということは全部で6体いるということですかはあモブとの戦闘が苦手な私にとってはかなり厄介なことになりましたねまあなんとか頑張って海底神殿の中の水抜きもやっていこうと思います中途半端ですが今回は疲れたのでこのあたりで終わります 次回から撮影方法も検討しようと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。